はいおはようございます。ラスカルででございまますすす本日の動画はですね、えー、群馬県に来ておりますというのもずっとね行きたかったハンバーグのお店がございましてちょっとね SNS で見る限りチーズダクダクみたいなものすごく美味しそうなハンバーグをご提供されているお店を発見いたしまして本日ね、えー、訪れたお店こちら目の前にございますひしめき亭さんでございます。 実はね、こちらのお店、SNS の方では昔からね、知ってたんですけれども、やっとね、え来れたということで、えまあ、個人的にはね、大歓喜の撮影なんですけれども、本日はね、まあ、焼きたてジューシーのそのチーズハンバーグを食べていこうかなと思っております。ただね、まだ全然メニューの方も決めておりませんので、ちょっとね、店内に入ってみて、別のをね、頼むかもしれないんですけれども、とりあえずね、えー、まだ営業時間前ですので、このまま営業時間まで待って、 えー、オープンと同時にねお店の方に突入したいと思いますよいしょということでただいまね店内入っておりましてもうね注文した商品届いてるんですけれどもこちらがね、うん、名物のひしめきハンバーグということで。 かなりお肉が粗引きで、中もね、レアな状態なハンバーグらしくて、これがね、かなり看板メニューらしいんですけれども、その中でも一番ね、大きいサイズ、ひしめきサイズという、まあ、ハンバーグをね、注文させていただきました。こちらね、ソースが3種類選べるらしいんですけれども、今回はこの先ほどオープニングでもお話ししていたチーズソースと、で、 こちらなんですけれども、例えばね、限定で販売しているソースらしくて、岩下の新生姜を使ったジンジャーソースでございます。ちょっとね、その他にも、おすすめとして、オニオンソース等もいただいているんですけれども、ひとまずね、こちら、いただいていこうと思います。それでは、早速、いただきますと。失礼いたします。おー で、いいねちょっともう柔らかすぎるんですけどこれねいただきますうんうまっ、うん、いやお肉めちゃめちゃ粗挽きですわお肉もねすごいジューシーだしハンバーグなんだけどステーキを食べてる気分ちょっとねこれ ライスと合わせていただきます<笑>うんまっこのチーズソースうまいわ<笑>なんかねさっぱりとしたモッツァレラチーズというか重すぎないんだけどしっかりねコクがあってこのねお肉にまた合いますね うん、うん、またねこの感じチーズソースがあふれるぐらいだくだくにかけていただけるんですけどこのねチーズソースだけ目の前でやっていただけるんですよこれがねほんと食べるときというかテンションがねすごい上がりますね フォーマンスがすご い,、うん、でうまいそしたらちょっとね中レアめではあるんで一旦このペレットで中をねじっくり入れていきますあれペレットだよね<笑>ちょっと間違ったらごめんね<笑>いい音してますねこれジューってうまそうだ ちょっと見えますかね、この湯気。めちゃめちゃうまそうでしょ<笑><笑><笑><笑>うん。うん。ん<笑><笑><笑><笑> い, いや、これひしめきサイズ、ハンバーグ5個あるんですけど、ペロリですね。それぐらい前は。 そしたらそろそろねこのチーズがかかってない部分にこちらのジンジャーソースを使っていきますあちゃんとねたっぷりかけようと思ったら多ークもすすぎてねフェードアウトしました<笑>ちょっとこれいただきますうんあ、うまっ うまうまさっぱりするねあこれもうまいわうんうわ<笑>いやなんかねやっと食べれた感動と美味しいっていう感動で語彙力がなくなってきました<笑> そしたら続いてこちらのソースですねこのオニオンソースかけていただきましょうよよしいやーもうこんな感じですようまそううんふん うまこれねハンバーグに合わせてももちろんね絶品なんですけどきしめき亭さんねステーキなんかも提供されてるそうでこのソースでねステーキ食べたいなうんちょっと箸がね止まらんですわ 最後ソースドバッと残ったのをかけましてこれなんですけどチーズソースに一緒についているデミグラスなんですけどこれも残り全部かけましてそしたらこれ最後のハンバーグですね見てようまそうだね 最後のソースがうまっということでただいまねひしめきサイズのハンバーグ完食いたしました。<笑> ごちそうさまでしたということでね本日の動画はずっとね食べたかったこちらの伏見器亭さんのハンバーグを食べていったんですけれどもいやね絶品でございましたうんお肉もね本当に粗引きでハンバーグとステーキのいいとこ取りみたいなね本当に美味しいハンバーグでございました もう噛む瞬間、肉汁がじゅわっと溢れるんだけど、お肉のね、ムチムチっとした食感も残ってて、ご飯がね、並盛りじゃ足りない<笑>。 またね、チーズソースに限定のね、このジンジャーソースも絶品でございました。今回はね、群馬県の太田市にございます店舗さんの方にお伺いしたんですけれども、高崎の方にもこちらのひしめき亭さんございますので、このね、粗引きハンバーグを食べたいと思ったら、ぜひこちらのひしめき亭さんで絶品ハンバーグを食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。